だなちらですかおうなくなりになりなさい。 こ, れはいかがこの2人意思を込めて貫けバランス崩壊アのでなそちらですねス、うん、コビルチ1000万級の激辛ですゥお亡くなりになりなさい 意志を込めて貫けバランス崩壊<笑><笑>楽に立てて それなりに大変なことになる。か。 トレーニングとはいえ容赦はしないこっかほかの油断行きます ガリー先生やるべきことがまだまだたくさんあるよ任務も休息もしっかりとやります